みんな、おはようだね。おおははよよう。おはよう。ちょっと光りすぎて漏れてるけどおはよう皆さんあの太郎ニキビ治療ばっかりやってると思ってるじゃないですか実はね僕コンプレックス<笑>えっとコンプレックスがね山ほどありましてまあニキビもそうだし目の離れ目ってのもそうなんですけどあとね歯が歯が汚いこれ別にタバコとか吸ってるわけじゃないんですけど 小さい頃甘いものが大好きでめちゃくちゃ甘いものばっか食っててのくせに歯磨きは嫌いで、まあ、親に歯磨きしろって言ってもあしたしたっつってその結果、まあ、虫歯がね奥歯に2本1本で前歯かなんかにできちゃって。 前歯にできた虫歯が神経を取ることになっちゃってねで銀歯ってわけにもいかないから神経を抜いてお薬を詰めて閉じただけの状態になったんだけどその歯がね最近ここ2年くらいずっと黒くてこうなんかね過去の動画見てもらうとわかるんだけどそのニキビ系の動画を出した時とかにもニキビよりも「歯やばくね?」みたいな「え歯やばくね?」みたいなコメントがめちゃくちゃパンパーって来ててこれあれ俺歯もやんなきゃなの肌もやって。 いろいろ金も角煎もらって歯もやんなきゃのってなったんですけど結局コロナの自粛期間で、ね、結構時間ができたので歯医者さんに通うことにして1か月前くらいから治療を始めまして今ねこんな感じになりましたなんかねここの歯がめちゃくちゃ汚くてマジで本当に真っ黒みたいな状態だったね過去の動画を見ていただくと分かるんだけど あのハリセンボンの箕輪カさんとかもあの歯の神経が死んで真っ黒になってるみたいな話になってるけどそれと同じ状態になってで結局のウォーキングブリーチっていうのをやって、えっと、神経を取った歯の穴に過酸化水素と過ウ酸ナトリウムを混合させたホワイトニング剤を注入して徐々に歯を白くしていくんですよ。 白くしていきます神経がなくかぶせもない大きい詰め物がない歯とかに有効ですでまあ、もし歯を削りすぎていてあのホワイトニング剤の効果で割れてしまうみたいな可能性もあるみたいなんですけどまあ自分まだ若いのでなんとかねほうほらちょっと黄色いって黄色いんだけど そっからね、ホワイトニングでちょっとずつ綺麗にできるかなって思いますはい歯の神経がやられてあの、黒ずれてしまった場合とか実際その、インプラントみたいなあの、歯をめっちゃ小さくしてあの、その上からかぶせるみたいな方法もあるんだけれど、えー、っとそれはね6000くらいでできるのかな今回これこの1本の歯だけ内側からホワイトニングをするって方法は、まあ、1本3万円になりましたでもちょうどねいい準備期間だったのでちょっと挑戦してみました どううでしょう印象は変わりましたでしょうか歯の歯が白いだけで変わりましたかはいなんか前までちょっとコメント欄とかで黒いって言われてからそのー歯を出すのっていうかこうこう笑うのとかすごい嫌になってて こ, こう笑うしかなくてハハハってそうだったんですけどでも今回のねやってみてマジでよかったなって思いますなんかね普通に歯が見せるようになりましたはいちょっとね過去の写真 見てくださいこんな感じでね結構汚いものが多いんですけれどもこんな感じになりましたということです皆さんもねあの歯の神経取った方とか気になった方がいたら是非やってみてくださいでもね本当にめちゃくちゃ痛くない治療だし 週, 週1回を1ヶ月分週 1, 回を週1回の繰り返しを4回くらい繰り返せばもう今回白くなるんでやってみてください まあ、今回前歯だけなんで、あとはね、表面のホワイトニングをしてもっと白くしていけたらなと思います。はい、ということで、太郎でした。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、よろしくお願い。まントヒヒ